こんにちは。今回は、マイクラで、旭山動物園づくりの第2回経過報告として、モデリングの流れをご案内します。モデリングで使うのは、ブロックベンチというソフトで、マインクラフトのようにブロックを組み合わせてモデリングをすることができます。無料のソフトなので、誰でもパソコンにインストールすればモデリングを体験することができます。はじめに、 右のメニューからアドキューブという項目をクリックします。小さいキューブが出てきて、XYZ の3次元を自由に移動することができます。次にダブルクリックすると、今度は XYZ にブロックを大きくすることができます。基本的な工程はこの2つです。ブロックを出して、大きさや位置を変更し組み合わせて動物を作っていっています。 この簡単そうに見える工程ですが、実は子供の中の3割から半分くらいの子供しか実際に作成できません。3次元の空間認識はかなり個人差のある部門だと感じています。日常的に当教室でパソコンに触れている子供で3割から半分なので、実際はもう少し下振れするんじゃないかと思っています。動物の大きさなどはインターネットで調べたり、 実際に動物園に動物を見に行き観察して作成します。色の再現などもこだわる子は、しっかりとこだわって動物を再現してくれています。三次元の把握は IQ テストみたいなのでもよく見かけますよね。子供たちは見えていない部分も含めて再現をするということに、しっかり頭を使ってくれます。形作りが終わると、 今度は色付けに入ります。右上メニューをエディットからペイントに変更して色を付けていきます。ツールは左上にあり主に使うのはペンと塗りつぶしの2つですね。大まかな色を面ごとに塗りつぶしで作成して、細かい部分はペンツールで描写していきます。すべて塗り終えれば完成です。この他に実際に マインクラフトのモッドに導入する際には、パーツごとに関節を設定したりします。もっと導入したモブは、前回第1弾の動画の後半に出ているの気になったら見てみてくださいね。